シェルターうっつきましためぐと発電機まわそうハントレスかどこにいるんだろうダウンまでが早いこれは手ごわそうだ破滅もあるね僕は遠いな 仲間が救助行ってくれるかな誰も行ってなかったのかごめん二大発電かやっぱり早めに救助行かなきゃいけないねごめんね、えー それ当たるのおこっち行ったの気づいてないルイン見つけたあれウルレアの鍵だ仲間が持ってたのか よしこれで発電機段回しだおお、回ってるこれはまた救助厳しいかな近くにいるね割れてない今助けるか 逃げてビルさん詰まったービルさん頑張ってジェーンさん治療お願いしますありがとうハントレスってるね 僕がビルさんを助けに行くかまずい戻ってきてるナイス救助逃げられなかったかー 残り2台で2人か鍵あるしハッチ探した方が良さそうだねダッシュでハッチ探そう見つけても場所覚えられるかな ハッチないなーあったあ、ゲートの近くかこれなら覚えてられるジェインさんいた絆持ってないかな持っててもわからないかとりあえず発電機回すかあ、ハントレス来ちゃう あジェーンさんも今フリージェーンさん待ってジェーンさん僕鍵持ってるよあら交換あ拾った置いたのかごめんごめん拾っちゃったジェーンさんはやみついてきてもしかして見つけたの見つけたよ ゲートの前にハッチあるから見つからないように行こうハントレスが近くにいるこの辺 えー、っとハッチ開けるよ。